あなたが僕の父を殺したあそこにいるのは僕だ誰なんだ僕はこの人を知らないはずこれでよかったのかそのままじっとしていれば戦闘不能にはなってもらうがその話には乗れない お前の行動が真実から出たものなのかそれとも上っ面だけの邪悪から出たものなのかまさかあなたとこうして戦えるだなんてこの戦いが終わったらこの身のこなしただものではない奴のレーダーは厄介だな確実に始末せねばお前は運命に選ばれなかった。